うん、いっっっったたここのああああれじゃだだよってて、えー、赤はね、ちまましでえっ、んえっそうかいやこれはいいや。えー<笑> これいいですよね。これはすごくいいよこんにちは。こんにちは。山口さんのお宅第二だっていうの、はいい。こちらはね、実は随所だけじゃない。そうなんですよ。すごい。いっぱいあるっていう<笑>。はい。あ、あ、さっきの。ね、国んの木なんですか。これをさす。 だからメつめいましないんですよ。三十分ぐらい取れんかな。黒松もあるんです、ね。黒松はもう向こうにたくさんありますから。これ、これもそうです ね, <笑>ね。私が好きそうな。<笑>ありましたこれは普通の、普通の五洋ですか。どうです。それは四国あ四国の。四国好きですよ、ね。うわ、もうみ、み、うん、自らに土地が好きそうな。いいね。結構、もう、もうや、山の感じですよね、あそこら<笑> そ, うそうそう、山小屋ですよ、これ。山ですよね。山の。山小屋です。 はいいいやー素晴らしいあれもすごいですご、ね、で<笑>全然進ま な, い<笑>あれ進まない<笑>これこれもこれ<笑>すすす、えー、いいです、ね、でかかこ赤、えーもよびえー、赤のあとあの頃はすごい。 うんこれはこいからね赤松大好きですもんね、ええ、赤松大好きなんでいや下にも無事にありますから<笑>これ梅ですかこれは甲州やばい高州やばいですねあれだけあれ芝居あれはね高州のあのピンクあークああちもいいです ね, ねあの彼がね梅がすごく好きなんだって国井さん青山青山が、うん、だからこれの刺したやつをはい まあやろうかなと思ってますけどねもういいものは全部塩の良 い, いものは刺し木ですよやっぱいいですも、ねうんね、うん、もう葉も綺麗だし細かいですもんねそう右のあれが こ, れこういうのはね山照りですねへぇ、えーはいえー、あれは私が刺したもんですけどね僕は二番目のこっちそうこれ全部自分で作ったもんですよ、うん、まだ三十二年ぐらいかな、えーえー、本日の放送は盆栽ユーチューバー盆栽職人都市の視聴者さんの提供でお送りいたします 盆栽職人都市の視聴者さんありがとうございますすすすすすすすすすごごごごごいいいいいいいいいいこここれれれでででよねねしかもテテレレにに持っていくんだけど下にテレリした商品がありま面いいい面白白素晴らしい。 ここの随 で,、ま、ですねこれは随所ですね、ごく最近、まあ、10日ぐらいま、ね、たありますよ。 ただやっぱり第二がちょっとね追及はね負けちゃうんですよね。古くなってくると。はい、だから受粉が出ちゃうといいんですけどね。そうですよね。でも何かしないと受粉が出ないですよね。そうです。だからまあとにかく元気にしておいて、えー、まああの上の方から受粉が出れば、えー、出た根はすごく発根が、はいはいはいはい、あの活性するんだよね。福山さん受粉について説明を。受粉？えっ、ー、とね、はい、根源体とです<笑>、えー、まあホルモンと えー、っとまあ目の元気の良さが大事らしいです。そのだからついたやつの根が出るってことですか。そ, ののそうです。今の話。もちろんそうですよ。だから元のやつの根じゃなく て, て。もちろん。そう。だから周りに水草なんか置いていて、うん。そういうのは早いうちに出たやつは次だか差しだかわかんないほどいい粘りですけど、うんはい、葉を見るとやっぱりね、怖さが違いますよね、うん、差し人で、はい。そうですか。はい 刺してねフェスコってことですね。ヘ<笑><統の><笑>いいもん、いいもんなんでも刺し気が一番いいですね。すねうん、同じ発祥でってことですよね。まあそうだね。う, んうん、うわこっち、うわこちらにもたくさんあります。ここはいろいろです。うわ素敵なタレタキですね、うん。うん。まあこれからカーモグですけどね、えー。ちっちゃいのが。 じゃのもありますよ。うわあ、面白いあ。あ、これはいいや、ね。あ、これすごいじゃないですか。え、こ れ, は、うんこ れ, はこれは、え、随所ですか、うんえ。このサイズあるんですね、やっぱり。あるんだ。これはね、随所店の初回の頃に。 取り木でまああの売店で出たやつを作ったもんです。ええ、でこういう木には肥料を与えないで活性剤でまず元気者のこういうこういうルンになった時に肥料やるんですよ。でこれがね治ってきてるんですけど、はいはいええ、やや後ろが黄色いしょほらああこれなんですね。うん、で、はい、これはねなるべく日陰に回っしちゃっとくんですよ。えー、あ黄色いところを日陰にええ、なるべく弱い、うん、弱い風に、はい、それでこうい う, うになってきたら肥料やったり。 こうになるまでは活性剤で、まあ、さっきの防災士会さんのあれで結構元気にしちゃってえ随所店で買われることもあるんですかいや私が買ってたからあげたんですその時この人にあでこの人ができなくなったんでまたああそういうことですかへえー、これいいな、はいうん、これ は, これは赤松かなやっぱ赤がめいっちゃうねいいですね赤がうわこれすごいですね いや、それもいいし、ここのこういう赤も面白いでしょ値上、ね、がりを利用してる。ああ、そうですね。<笑>これ ね, <笑>、うん、ね、これもすごいですね。うん、それ、もいいよね。これもすごいですね。いや、ここみんな一歩一歩それぞれ個性があって。こ、これは黒ですよね。それは黒。うんうんうんうん、赤はね、ちょっとなんか立ちくらみがして。<笑><笑>いいもの見せて。いいもの見すぎて。へ<笑>え、これもすごいですね。うん。 まあ、こういう木はだから上で作らずに下でね見せてここを見せた方がいいかなと思って や, って や, り, やり始めたんだけどもっと植え付け変えてもいいしね、えーえー、こここ素晴らしいここは赤のれれもすす<笑>すごいすごいなでな い, いですよえただす長ね。 のの珍しいこれがだかられはこれさっきの。 高宮美智の子供。これは小澤さんのだよ。約一年ぐらいかな。はい、はい、うちにあればどっかで誰かにやっちゃうけどね。もう一年。<笑>名前書いてます。小沢さんと。一、うん、<笑>年ではもうね出てますよね。いやもちろん。だってこれ本理財図ここにあるもん。ほおこれ。あ向こうの方がいいかもしれないね。あ高宮美智から。そうこれは去年あると一緒にね もうみんなにやっちゃって、カ春日残って。先っちょだけ植えてますね。あ、うんうん、これね、この方式ですよね、うん。これね、目が上がってるから、これはちょっと難しいけどね。あ、これは大丈夫、そうですね。うん、れはこれが、だら、さっきの同期生でした、あれ、国君の。ああ、これでいいや、四年目だ。あ、うん、これまたいい曲ですね。うん、そう、これを使えばね。え、ね、え、はい、だから、やっぱり、根が太ってきて、で、まだ外してないんですよ、ね。外してないの、今年は植え替えたけど、もう一年置いて、えー、置いていこうと思う。 これまた面白いけど。そうそう、そしたら、今度ね、ここらでうまくね。いや、これはいいや。ええー。追<笑>証店で出ればね。あ、ここでも あ, あこれも追証ですか。全部追証。あるんだ、小さいのが。ね、で、あそこにさっき国君のあの株の木の。えー、今取り切り、取れて 取, 取れで、取れてるんだけど。 まあ、5月6月までは全部取れれれと思 う, うわこれれてるこい や, う感すごいわいやもうこういうふにするんだっ っやっぱりそれ見てました。<笑>これこれ か, これか奥がちょっと見えないけど。ね、気になりますけど、ねすね、ああ結構太い。マジックで名前書いて。名前書いて。昼間って普段持ってなかったのに。バッチリつけてけばいやそこはみんな面白いなあり。ますよね。これなんか早いよこれ。これいいですよね、うん。これはすごくいいよ。誰か名前書いてませんか。<笑>え？これなんか書いてありますよ。<笑>名前が。あれ名前書い て, な い, な, 書いてない。 どうしうえー、小田さんが今持っ ち, ちゃったかなこれ昨日植え替えたおととい配を切り込んでこれはすごいわあどうでしょうこれもすごいですねこれ商品だよね商品全く商品 で,、ねまあ、の商品でこの3本はああ奥もあ、うん、奥もいいですねいいでしょうこれがねこんなになってたのそれ全部切り込んで切り込んで植え替えて掃除して奥がいいですね見えません見えな い, いねねあれちょっといいです か, いいかああどうぞいい、ね、いやお気に入りはこれなんですよ私はあっぽいですね、うん いいでしょう、まあ、それもねれ、なかなか商品でも、ここらへんまでない。ないですね。立派ですね。うん、対応感がある。うん、こういう、まあ、住じゃない企業は、普段どこで買われてるんですか。声を持ってきて、買ってくれとか。あ逆にも。来てくるんですか、えーえー、これもいいじゃないですか、俺。買い手のこの、値上がり。値上がりの買い手。あ、これとか、なんかすごい。 はい表彰、ね、でああ面白いですね曲が面白いなこれで未勝で七年ぐらいあそうなんですか、うん、こればっかり三百本ぐらい作ってる人いるんだよこれはこれちょっと値上がりだから面白い面白いです ね, ねこういうのなんかこれ面白いですねやっていいでしょいいですねちょっとシャレた八厘ここでもうめずめしが見れるような、うん、へーですね これ花でも咲くとね。そうですね。結構もう大きいのからちっちゃなまでいろいろあります ね, ね。図書だけじゃないですよ。随<笑>賞だけじゃないですね。これなんて三十年持ってるんだけどこれ。三十年も。なかなかもういいでしょ。これなんか石かなんか入ってる。いや入ってない何も。うん。イワシですか。そう。イワシだね。イワシでちっちゃい。なかなかね商品で、ねうん、このサイズないですからね。ねそれで持ち込みがね。 持ち込みが古いっていうのはなかなかやっぱ時間がかかるから、うん、うんうん、それはま あ, あいやいいですいいです、透水で古いですよ、透水、もうだってこんなに色が変わってきちゃってるもん、古 い, 確かにい や, いやすごい、まあ飾れる木だよね、うん、そうですね、これでもいいですね、うん長寿場だね、不況ですね、値上がり、値上がり、この牢屋ヤガが 全国でででも一番古いと思ううあ、そすすかかなんですか、えー、3本か4本岡崎の鈴木彩一さんが初めて大冠点の1回転に飾った時の同期への木なんだけど、えー、これは国語の100回記念にうまく今頃から作っておいてまっすぐじゃないからいいでしょ100回転に出す予定は、まあ、私じゃなくても誰かが出すかなと思ってどやがきってなかなか国王手にほら、うんね、出ないから、えー、100回 今何回ですかに。七九十七。あと三年。三年作るとかなり小枝がね、できてくるんで。うん、あ、これそうじゃないですか。立てていんだ。立ててる。えー、もうここしか繋がってないですよ。ね。細いのね、うん。ね、根っこの先端だけを繋げて。そうですね。こんなんですよ。こうでもそれだけ太るってことなんですよね。そ う, うことですかね。 やっぱ今月のの大きさのに振りえた方がいいですかね成長、ね、させるためにこ、うん、こののの黒いの黒いのがこれ多分水苔すんな細いのがねえ、ねねうん<笑>ね、ちゃんとこう房又で。ね みんなったんでちゃんと支えてますよ、うん、細いこの、ね、細い日本ですね、うん、やっぱこの先がきしたいですねこの太ったところとこの根のここが幹になるわけですからね将来 ね, ねか下の方が太るってこと太るんでしょう、ね、てなっちゃいますもんねああこれなんかはねへえー、何それデーンマリオのキノコみたいに な, ってまなんですかねこれでもやつ薄さなのかな 随所なのかなこ、ねですかね。これ取引したいですよね。ちょっと。取引を。チャレンジしたのかな。ね、え、凹んでますよねー。株立ちにしようとして、ね。取引できたらすごいですよねど。どうされようとしてんだろう。でも。違くないですか。随所じゃないっぽくないです か, か。まだそこまで。勉強できてないから。っぽ い, やういう感じこれ随所ですかね。 これ違うんですか。ね、あ、明星あ、まあ、見分けられるかもしれない。ああ、さすがです。次<笑>郎さんも随所わかりましたね<笑>あ。明星でもこんな人に見たことないです ね, いののいね。ないですよね。あの釣り気で、これ2年越しでやってんだけど。これですか。うん、なんとかそれだけ古いやつでも取れるんだよね2 2、2年で。これは随所ですか。随所。ええー。若い、ね。これ。はすごいわ。 これ出たらすごいですね。やっぱりシリンジャー置かないね。ちょンジャーはそうですね。もったいないし、さっき言ったね上がこんだけ葉っぱが付いてるから相当値、ね、出さないと取れないところですよね。うん、あのあのきるんです。あ起きるの。の、うん、あれが こ, れれこのコロくらいの時だね。こ来ないです。来ない。 のちょ直径ですよね、これあなるほどの木は抜けてて。えー だやっぱり自分の根だからやっぱ違う、えー、さっきの話じゃないけどほらここがくびれたりなんかしないから、ねうんうん、ここのはそれでね追いきが結構みんな古くなってるからぼこっと取れちゃってるのはあるんだ ね, ね浜野会長昨日ちょっとお会いして話したら八、うん、さの中でも性のいいやつを「あの9 9の9ってつけてでそれよりワンランク下がるのを「ヤクモ」や「ヤクモ」「とか「クモ」とか「ハコ」とかっていう鉢なんですってだからやっぱり「9」が一番上だ っ, っていう。 話をされてま九重、えー、でもまあここまで古いのはそんなにないでしょうしう違いの分かるようにね違、えー、いの八つ星さんが強いんですよこの九重はこの葉がみんな芽になっちゃうのこれどんどん、はい、だからメス化しをどんどんしてあげないとできないと、はいはいはいはい、ボーボーになっちゃうんだよねだからそういう樹種があのやっぱつきやすいんですかね五葉松でもこう芽吹きがいいというか刺し木がつくあつきやすいねつきやすい、うんまあね ここの枝でもフルでフ枝でもまあこれ伸ばしておけばこれが一番いいんですよね。これこれの新芽の新芽芽が目を刺すのっていいんですね。うん、だからいくつかそのこういうね元気づけるために残しておいて、うん、それを6月刺すっていう方法なんですよね。はいはいはいはい、だそれは我々の場合まあこの住所でいろいろでやってるんで、えー、違いがわかるようにね。うん、はい。 入場は一本なんですか。一本です。取り切りやったような跡が。あとは。そうそうそうそう。ね、あれ取れたらいいですよね。そうだね。あれ取れたらすごい。まあ、なでもね、愛好家っていうのは。まあ、チャレンジしてね。そう、チャレンジしてね、ええええ。いいものが残っていくんで。ええ、これは何。何これ随所です。あ、随所、あ、これすごいわ。これをまだね。さっきのじゃ、木場さんのところに持って行って、棚をね、今二つぐらい作ってもらって。ええ、棚掛けをね、棚。はい棚はい こういうふうにして、えっと飾ってすごく飾り映えがあるっていうのかね。うん、だんだん引き込まれてきますね。そうですね随所に。まあ、同じ育てるんであれば、えー、面白いからね、変わり映えが早いんでそうそうそう、えー。四季を通じてね、どっかこっかやっぱりね、変わりが出てくるから。なるほど四季、四季一年をつ、一年を通じて、ってね、そこをこの木る、いいところですよ。 だって今はもう新芽が綺麗だし、ね、これを今度目摘みして次の芽がどうかとかね<笑>作れるってことですよね先ほどみたいにこうそ う, そう ね, ね描いたりとかそうそうそ う, そうだから作れるっていうだってこれまあ鳥木2年生ですからあれと同義だからさっきのあの中の一番いいやつですよこれがはいはい、うん、へえ6月、はい、6月 ハハハハハ20日以降です<笑><笑> 20日以降です<笑>、はい、これね実ぱい来た。こんなあったの、うん、でこれじゃダメだよっつって、ええ、で切り込んだからまだその目当たりが来てないところもあるけどこれでねもう一回切るんですよできれいに作るとこれはここだって風抜きになるんですよね、うん、すんごい本数いやこの高さがいいですねうん、うん、で石もこれ本蔵 ら, らしいんだよねああ すごいよこれはね、笹のうっていうタイプだと思う笹のうあ笹の、そう、ね、目がえ笹のう白目なんだよねへえ。そっちはあの、千歳丸ってやつですけどこの二本あこっちですかはいあこれもあこの、葉、えーまあ、っぱが短いですよねそうこれはだからそこに、その千歳丸の親木があったのの分身ですよ千歳丸ですか、うん、これ赤目でね葉っがすごい 橋はははすすすすごくねねねねねねれいなんねすいいななののののでででここぐ吉やらととまたああああさり負けけちゃううんんだよ短綺麗山鳥昔からの方があんと思うけど、えー、ーあそこ以外だとなななかかか難ししいいんでねそうそうですね、まあ、見すんそうでしょう、うん。というわけで。というわけで <笑>第二のおだら背検ということで、そうですね、はいえー。ちょっとすごかったですね。すごかった、びっくりしました。うん、まあ銃種だけじゃなくていろんな銃種をねやられてるということで、皆さん目の豊富になったと思う。はいはい。そもそもしてますよ。<笑><笑>ここ目がキョロキョロする。ここお店じゃないんでね。<笑><笑>で<笑>はい、はい、じゃ あ, <笑>あまたまたありがとうございました。ありがとうございます。はい ちの葉できてる気がする。こうこうですか。さすが見る。うん、そうですね。ね<笑>これがさっきのシャレ付きの木で、途中転写れつけたこだところ。途中おもろいですね。これだってほら、こんな勝手勝手でしょ。これ平成元年ですよ。あの吹き流し。今気象防災になったけど。あさっきの。 うーんああやっぱ新芽がいいんすね。でもやっぱ 1割ぐらいなんだそうこれがね3月の18日だから、うん、私のもらったやつもつくかな1本つけばいいってことですねじゃ あ, あ<笑>そうす、ね、1八分もらったやつこのぐらいの、うんうんうん、刺してもらったやつ1個つけばいいラッキーなんですねううんうん、うん、<笑>とか